皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ず月ゆかりでお届けしています。4月20日、ゼクレスマ導国で、気になる噂を聞きました。今回は、その噂について調べていこうと思います。ベラストル家の使用人たちが、食料をたくさん買い込んでいたようです。もしかして、買い占め行為なんじゃないでしょうか。大魔小鬼が来るからって、食料の買い占めはいかんですよ。 やはり貴族のベラストル家が食料を買い占めていることに間違いはなさそうですね食料の買い占めを備蓄行為と言い換える欺惑行為何の悪びれもなく数か月分の食料を買い占めたことを認めましたねこれはもう直接リンベリーに問いただすしかないですねなぜかこっちが怒られてしまいましたどうなっているんでしょうか 他の使用人たちにも話を聞いてみましょう。外の魔性の嵐がひどくなったら、この大広間に街の人々を受け入れろという、リンベリー様のご命令。うわあ疑ってごめんなさいごめんなさいごめんなさい。さすがリンベリー様。リンベリー様の温かいお心遣いは、7つの大陸を駆け巡りますわ。ベラストル家の食料買い占め疑惑の謎は解けました。ゼクレスマ同国の民も、ひとまずこれで安心でしょう。